四国電力グループの皆さんですお願いします改めまして代々木公園ステージ会場にお集まりの皆様こんにちはんで四国電力グループでございます私たち四田一日目の演舞もこちらの代々木公園ステージが最後となりました皆様どうか大きな声でご声援よろしくお願いいたします えー、私たち4田園よさいは成長よさ恋を尊重し、えー、今年のテーマ「祭り空」にちなんで成長節でに歌われる重臣とお馬の物語、えー、時を超え2人が再び出会ったあ出会っ祭りへ出かける楽しい様子を振り付けに表現しておりますどうか最後までお楽しみください 見上げる空に思いを込めて四電流よさこい祭り空。 「よっちょれよっちょよちょ でしたありがとうございました